カウカウサギから何ヶ月経ったっけトヨタ86、ついに納車となりました。とりあえず安く買ってきた、底辺中古86の話をしていきましょうかね。まずですね、これ多分ですね、ブレーキ固着してる、変にハンドルが持っていかれるんだけど、これはスライドピンのグリスアップとかではなくて、キャリパーのオーバーホールが必要だ。あと車外ホイールのためなのか、低ダストブレーキパッドが入ってるっぽい 踏み始めから30パーくらいガスッカスカバッテリーは納車時に新品になっているのにエンジンのかかりが少し悪いですね電化系やスターターモーターは交換かなあーもうブラインドコーナーの先で渋滞になってるじゃねえかそしてこの車外マフラー冷感時やアイドルアップ時のアイドリング音が正直うるさい暖気終わった後なら純正と同程度なんだけどチタンテールは美しいんだけどこれは純正戻しだなーアライメントこれも見直したいですね フロントがアウトになってて、左右でずれてる ?170 キロくらい出してしまうと、安定性に不安が出てくる。あと布シート、布の分際で座面硬いですね。1時間と経たずに腰が痛くなってくる。そしてサスペンション、硬すぎる。固めすぎて、スピードを出していった先で、逆に不安感が出てしまっている。あとこのカーナビもゴミですね。道案内としては最低限使えるけど、金ができたら最速に買えます。新透明をぶっ飛ばした後、エンジンルームの熱気が凄まじかった。 純正水温計は中央を維持していたが、納車時に入れられたオイルの粘土や、油温と水温の具体的な数値。これくらいわからないと、不安で分回せない。オイルも納車時に交換されてるけど、店から家までの約500キロです。っかり汚れた。気候性フラッシング剤とヒューエルでも入れとこうかね。ちょっと流れ出してはすぐ詰まって急ブレーキ。追突事故の原因を作ってるだけじゃないかとりあえず硬すぎる足回り。ダンパー ZZR はすでに届いている。 空気圧もちょい下げて、減衰変えつつ様子見かな。バネレートを適宜下げて、ホイールサイズも17インチに抑えて、それでどこまで改善するだろうか。あとタイヤ、価格的にどうでもいい製品だろうけど、なんか表面硬いですね。 路面と粘着せずに跳ねちゃう感じがする。とりあえず14万キロのオフルなのに、新透明を160でクルーズしながら、遅い車を左から抜いていけるだけのスペックを、まだ持っていることは評価してあげたい。でも、フロントのアライメントと、どう超えて硬い足が、現状のボトルネックかな。加速は異常に速い。マジでこの86、異常に速い加速するんですよ。 自然9キロケットと呼びたくなるもう一度言うけど14万キロで新車価格200万円台だったのにこんなに走れちゃうのかよこの86何から何までいじっていくつもりだけどどうしようかな今は金欠気味だからやれることは限られる MF ゴーストに合わせて買ったんだからアニメの放映開始よりも前には赤色に全塗装したいよなとりあえずはスタッドレスへの履き替えですね タイヤチェンジャーを買ったので、覚悟を決めて、DIY 組み替えにチャレンジします。おいまたブレーキかよ。前との車間で吸収しないと追突されちまうな。ちなみに内装がカーボン絵になってますよね。これ DIY でフィルム貼ってますね。 しかもちょっと失敗してる。あとドラレコもカーセキュリティもついてないし、ヘッドライトも完全手動だし、クルーズコントロールもないっすね。シートはスれを通り越して破れちゃってるし、社外製ヘッドライトは、車体にマッチしてないシーケンシャルだし、内部の配線はぐちゃぐちゃだし、あとフロントバンパーズれてくる問題、完全に車体側の爪が破壊されたっぽいですね。穴を開けてゴムで繋ぎ止めてる。は ということまあそのうち動画で紹介しますよ。あとブレーキフルード交換されてんのかわからないっすね。自分で交換し直すまで、ダウンヒルでは追い込めないな。安く買うということでオートマなのですが、サイレンの G グレードだから、パドルシフトついてないんですよね。後付けできるらしいので、これもやりたいですな。そして、カップホルダーの配置がゴミ。後ろ向いて運転するレベルで、身体くねらせないと飲めない。 シガーソケットが一口しかなくて不便そういえばヤクリーナーは点検してないけどどんな状態になってるんだろうかどうせなら K&N の四式入れたいななんてうだうだ言ってたらようやく C1 を抜け東名高速方面へ入りましたまた渋滞かよ 何ジャンクションか忘れたがぐるぐるするところ、あそこがボトルネックだな。はぁ、あ、子供の頃は血の果ての別世界に思えた東京も、なんやかんや月位以上のペースで来てて、もう裏庭みたいな感覚です。道さえ空いていれば、86の加速力なら、一瞬で走ってこられることでしょう。廃屋指定なのですが、渋滞及び市街地での燃費はゴミですね。追い越し車線を飛ばしてる時の方が、燃費はむしろ い, い。い現代車だから、アクセルを抜けばガソリンは噴射されない。 四六時中踏み込んでるわけでもない RX8 を買って売ったばかりなのに今度は八六ですよまったく八六君こそは動画にもたくさん出演してもらってパーツ代を稼いでもらわないとまだジャッキアップもしていないし変ないじり方がしてあるみたいだし何が隠されているのやら本体価格の安さや販売店の雰囲気を見るにコロナによる相場高騰の前から下取り車としてずっと置いてあったっぽいんだよなだってそりゃ買いたくないよこんな怪しい自来車よ どう考えてもおかしいヘッドライトの配線、上がってるバッテリー、ドスクロイブレーキフルード、25mm ありそうなワイドトレッドスペーサー、センスの悪いドレスアップパーツ、ゴム止めのフロントバンパー、動画でお見せするのが楽しみなくらい、厄介事を抱えておりますよ。いろいろなところに対してうだうだ言ったが、 基本的には期間好調で YouTuber としてはいい買い物ができたってところだ本当はこの相場校当時に買いたくなかったんだけど降りてくるのを待ってたら別のチャンスを逃しちゃうからねゴミ安スタカさんを見てみろ LFA 買ってるんだぞそれにしてもさっきから追い越し車線よりも第1車線の方が好調に流れますねなんでだろうね左から合流を食らうところで渋滞してるのにねそういえばこのマフラー車検証表記で96デシベルとかいう ス, レスレのの音音量だと思うんですねその回しししてててていっても大して音聞こえてこえなゴムクソ。そういえば86のリアメンバーって、ゴムを介しての固定なのですが、それによるネガがあるようには感じなかったな。とりあえずは目に見えるところの改善と、かゆいところに手を届かせる、そんなカスタムを進めましょうか。下級機搭載も想定してたけど、加速が十分すぎるくらい早いから、やることなくなったら考える。 やっと渋滞解消だと思うでしょう残念、東名高速に入るあたりから再発するんだよね。マジで混むよな。新東名が新に必要なのは、都内から富士山までの区間だろ。そしてもう一つ、長長距離を走る際は、車内でシートを思いっきり倒して寝たり、車内でスマホに保存しておいた動画を見て休むトラックですな。これがハイブリッドカーなら、エンジンかけずに電装品もエアコンも使えるんだがな。あとですね、トランクの内装がないんですが。 フラットなところで寝ようと思って、2列目を倒したら寒すぎて死ぬかと思った。軽量化のために、次の車検のタイミングで2名乗車に構造変更して、内装を剥がすことを検討していたんですが、考え直さなきゃダメか、なんて言ってたらカメラのバッテリーもなくなってきました。うーん、もう子供じゃないっていうのもあるけど、納車したのに、嬉しいって雰囲気じゃないっすね。あ、納車したって言ったな、指摘中が来て、さらに雰囲気が悪化するぞ。 雰囲気が永遠に悪化してやばいのであとですねいつまでも車内でうだうだしゃべっているというのは私がやりたいことではないので次の動画はどうなるでしょうかねジャッキアップしてできることをしましょうかそういえばこの86のサイドブレーキ引きが甘いとメーター内ではかかってるよ表示なのに坂で動き出すんだよなインナードラムのサイドブレーキもバラさなきゃダメかもしれないっすねああ面倒くせえなーあとですね買ってみたタイヤチェンジャーがかなりの粗悪品らしいんですね 使えななかかったら持ち込み交換か手組になるべ何がダメかっていうと何から何までダメだしどこが問題なんだって言うと特に大きな問題はないつまりかれこれ3年くらい毎日続けている動画ネタを強引に喪失するような車いじり動画を作っていくわけだああ100万円くらいポンと改造費が降ってこねえかなーひとまずは今の装備でできることをやりましょう このボロ86、どうなっていくのでしょうか。ジャッキアップしてさ、バンパー外さないと何も始まらないよな。こうやって動画作ってる時間がもう無駄、ちょっと触ってきます。